演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらファミリーマートのスーパー大麦キーマカレー風サラダランチを食べたいと思いますこちらのカレーソースを全体にかけるんですねそれでキーマカレーみたいになるなんかそのままですけどうんご飯の代わりに大麦というわけなんですねこれは体に良さそうですねそれでは チャンネル登録よろしくお願いしますいい感じにカレーソースわかりましたけどなんかタラのカレーじゃなくて中で 見, 見ますねタルタルからではまあ、食べてみればわかりますねではいただきます カレーソースの塩が結構強めでその野菜と混ざることによってシャキシャキとした食感の野菜に味の変化を出していて美味しかったですねカレーソースのルーとはまたちょっと違った美味しさがありましたうん全体的に野菜をマシマシにしてご飯の狭さを補ったカレーといった感じですねそのなまま の, のですカレーが好きな方にはおすすめできますのでこちらも提供させていただきますご視聴ありがとうございましたコメントししていいただけると嬉しいです全部終